新年一発目は料理研究家鬼屋先生の指導の元キング・アンドプス・ヒラノシヨがおせちのリメイク料理に挑戦した。豪華な袴姿で登場した平野は明けましておめでとうございます。と挨拶。昨年は和服を着ている写真に顔だけ合成されていたため、去年の雑さ半端なかったですからね。と衣装のランクアップを喜んでいた。 しかし、今回のテーマが昨年同様、余ったおせち料理のアレンジだとわかると、ちょっと待って。やったよ。全く同じこと。えつ、またおせちと、困惑。ただ、今回はカフェで入るメニュー、朝昼晩の三食というテーマのもと、リメイクに挑戦していくことに。まず、だて巻きを使った朝食レシピを考えることになったのだが、平夜は、 カフェってたくあんでてきますと全くメニューが思い浮かばず、先生から教えてもらったレシピ通り、バターで焼くだけでできる、だて巻きフレンチトーストを作ってみたところ、うんま、めちゃくちゃ美味い、と大絶賛で、こっちメインで作っちゃうかも、と、今後だて巻きの食べ方が変わるかもしれないと語った。次は、思わず平野が、これは厳しくないか とうなってしまった、ナマスをリメイク。エスニック風味に合うということで、昼食にぴったりの、ナマスワインミー、ベトナム風サンドイッチを作ったところ、これも美味しくできたようで、気分がいい、とご機嫌だ。次は、カズノコのリメイクに挑戦。実は昨年、平野流、カズノコスクランブルエッグを考案するも、生臭い。と大失敗していた食材だ。今回は、 これまで何度もアレンジレシピに挑戦するも3連敗中のアボカドを数の子に組み合わせ、マヨネーズ、キムチ、大葉を加えたオリジナル料理を考案。今日気がついたんですけど固定概念に縛られちゃダメ。と言いながらキムチを乗せたアボカドの上に細かく刻んだ数の子を乗っけて完成。 スタートダッシュと料理名を命名し見た目的にはカフェっぽいと先生からも高評価を得ていた。ただ、その味は食材同士が邪魔しかしてないと微妙だったようでリベンジならず。食材に罪はないですよ。ネトのスタッフの言葉に全く罪はないです。ただ、僕に罪があると反省していたのだった。最後は鬼しめをグラタンにアレンジ。 鬼しめに入っている椎茸が苦手な平野は、ほんと食べない。20歳になったタイミングでも試して、カレーに入れたけどダメだった、とか。しかし、みじん切りにしてホワイトソースに混ぜ込んだ今回の料理では、ほんとに椎茸がいない、めちゃくちゃミ妙、と、克服に成功。椎茸を食べられないという自分の悩みを解決できた平野は、解決。キングプリンス。 やってて一番すっきりしたかも、と大喜びで、先生食べれた。めちゃくちゃ感動。とはしゃいでいたのだった。さらに、新年ということで、ジャニーズのお年玉事情についてスタッフから質問が、あげる側にはまだないと聞かれると平夜は僕はあげました。よ。40ケラ50人にあげたと思います。ジャニーズ JR に一列に並んでもらって、何にも入れず現金をそのまま、